今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います三田村さん、意気込みお願いしますはい、えー、マイクを私の方にいただきましたのでで今、運営の方からですね、ちょっと 巻, 巻いてるというあ、えっ、ー、と、巻いてる、はい、巻いてるんで思う存分喋ってくださいということなのでえっ、ー、と意気込みも含めて喋ります、はいえー、スーパー屋さん、ご開催おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございま す, います<笑>そして。 お祭りをねあの開催いただけることを実行委員の方には本当にあに感謝とあと今日来ていただいたお客様に心より御礼申し上げます踊る前ですがお祭りをやっていただいてありがとうございますありがとうございますありがとうございますでコロナ禍でここ2年間ですね踊る舞台がお祭りとしてはなくていくつかちょっと特別演舞みたいな形で演舞はしたんですけどもやっぱりお客さんで踊ることが踊り子一番のまあ喜び楽しみ そして笑顔になる舞台でございますので精一杯ねおと子こ戻りたいと思いますおとりこさん準備大丈夫ですかはい、はい、そしてですねあのうちの後鳴る高さんなんですよね、はい、なんか前のチームステージに上がっててそのまま上がるらしいので一旦ここにこのままいますけども邪魔にならないようにマイクやっていただきますのではい、はい、よろしくお願いします邪魔にならない程度に頑張ります、はい、ありがとうございましたそれでは準備お願いします では、マイナス3つ。 See <laughs> you. <laughs> でしたありがとうございました